皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月5日。キュメイ将軍コインを買うためにゴールドが必要なので、オーブ金作頑張ろうと決意している風景です。あとは、地道にキラキラマラソンをやるしかないですね。と言っても、マラソンルートはここしか覚えてないです。魔界のコースは、地味に面倒で安定しない印象があります。なので、なんだかんだでこのコースに戻ってきてしまいますね。 アステライト鉱石がまだこの値段で売れるのが嬉しいです。調べてみたら、レベル110盾のフラクの大盾を作るのに必要らしいです。アステライト鉱石の需要が復活したみたいなので、このコースも復活ですね。強戦士の初の大部金策とキラキラマラソンを両方やれば、毎日24万ゴールドは賄えそうです。どっちかをやるだけでも10万ゴールドは硬いです。つまり、やるしかないということですね。